AM6 時おはようございますえ本日は埼玉元暮らし地元埼玉のツーリングスポットを開拓してみようということで今日は鎌北湖まで来ましたここは住所で言うと、えー、埼玉県室山町というところですで、えっ、ー、とここから飯能、えー、それから秩父の方まで えー、ずっとつながっているこのね奥武蔵グリーンラインっていう峠道があるんですけどここが、ね、マップ見たらなかなか面白そうな林道だったので、えー、ちょっと終点の方ままで走ってこようと思いますそれでは「レッツ奥武蔵」。 駐駐車車禁禁止止ってこの辺は駐車禁止なんだねちょっと止まってみたい気もするけどえ、鎌北湖、湖う綺麗な湖が広がっているのかと思いきやえなんと水が全部抜かれてました<笑>耐震工事に伴って全部抜いちゃってるみたいなんですけどもう湖の底がさあ木だもんねこう緑で埋め尽くされちゃってる。 これはこれでなかなか見られないというか珍しい光景ですよねうんはいこっちトイレ<笑><笑><笑>ところどころ路面が荒れてるわ割とこう見通しも悪いんで スピードの出しすぎは注意ですね通行注意ちょっと待ってちょっと待ってバイク自転車の方はこの道は林道ですもう知ってるんだけどさ気をつけていけってことだね ちょっと急に凸凹ゾーンが出てくるからバイクの人は特に本当注意だねうわ何ちょっと急に飛ばないでーうんでっかいわあここここねよいしょ ここが奥武蔵グリーンラインの見どころの一つ天文岩いやこの分かるかなこの大きさ今ね結構離れたんですけどこれこれぐらい<笑>これぐらいでかいです でこの岩がですね江戸時代にある天文学者がこの、ね、岩の、ね、この岩窟に入って勉強したって言われている岩なんですよ。監視中って書いてあるちょっとわいこうだよね。前はこの穴の中に実際入ることができたみたいなんですけど。 今は封鎖されちゃってますね。分岐です。いや、これはまっすぐ行こう。 ここの分岐は A 角に右に曲がる感じですねこっちが奥武蔵クリーンラインあ、P この辺になってちょっとねカフェが点々と出てきますこの辺 風峠って書いて「甲ぶり峠」って読むってなんか見た気がしたんですけど地元の人なんかは「かぶり峠」って読んでたりするみたいでちょっと何が正解なのかわからないね茶屋だ茶屋ストリートですねこの辺はここまだね時間が早いので全然やってないんですけど ここもそうだ奥武蔵グリーンラインに茶屋が3軒あるらしくてその中の一つの平九郎茶屋っていう茶屋がその昔渋沢平九郎が立ち寄って休憩したことで有名な茶屋らしくてすごく歴史深いところなんですね。 オンロードバイクで走れる埼玉の峠っていうと秩父ぐらいしか知らなくて本当ねこの辺は全然マークしてなかったんですけど面白いところだ。 いろんな峠があるんだなこの辺はんとか峠なんとか峠っていっぱいあって覚えらんないわ飯盛り飯盛り峠っていうのかな朝ごはんが食べたくなるな 知りごたえのある道だねこれはなんか割とあっけなく終わっちゃうのかなと思ったら割とロングコースですあ、そしてここがここから時川町ですねこんにちはこの峠で初めてライダーに出会った なんかすごい霧がかかってるいやー今何度ぐらいなんだろう超寒いんですけどあ今割とあの足学帽に近いところにいるんだねこほやだ 何これすごいやじゃないこれ。 今来た道、分岐が123ってあるんですけど、えー、こっち直進すると、えー、奥武蔵グリーンラインが間もなく終了ですで佐田、えっと、峰峠にぶつかるので秩父方面に抜けたい人は直進で徳川町の方に行きたい人はあっち今日私はあっちの道に行きますでこの道をずっと行くと、えー、東平山っていう山の山頂につながってるので えー、今日はそこをゴールとしたいと思いますいやちはかすっちゃって見えませんねここはビューポイントで本当は晴れてればすごいいい景色が見渡せるらしいんですけど残念 はい、というわけで道平天文台到着でね、ちょっとね残念あっちのあっち方面がだいぶガスっちゃってて見えないんですけど、ね、こっちの方がだいぶ街並みがよーく見えます。 この洞平らさんって問題はあの星好きの聖地と言われているそうで、もう夜はね星がめちゃめちゃ綺麗らしいんですよね。なのでちょっとねバイクで夜この峠を走ってくるのはあれなんで、車持ってる方はね夜星空観察に来てみるのもいいかもしれないですね。お望遠鏡あります。天気がいい日はスカイツリーや海が見える。 こ, こにベンチがあるんでこう、ね、座りながら、えっとね、このドームの中に売店があって、まあ、土日限定みたいなんですけどあの軽食販売とかもやってるみたいなんで奥武蔵グリーンラインをガーっ走って、えー、山頂まで来てでここでねこう景色を見ながらランチを食べるのもいいかもしれないですね私もなんか今日買って持ってくればよかったなって思ったぐらいです これかなオーガニックキッチンオーガニックマリコなんかあのブログ見たら今コロナの影響で営業中止してるみたいなので、えー、訪れる際は事前に確認されることをおすすめします。 グリーンラインは楽しい、うん、今日はちょっとくねくねを走りたいなっていう時にはすごくいいコースだと思います今日は県内の、ね、ワインディングを開拓できて満足ですよかったらまた埼玉ツーリングの参考にしてみてくださいえー、とこのあとどうしようかな定峰峠がねちょっと通行止めっていう情報が あったんで、えー、時川方面から抜けて帰ろうかなこっちかこっちだ ね, ねそれでは今日はこの辺でまたね星空の下のディステンス